さて、えー、じゃあ、今見てきたようなアルゴリズムは、ど も, も n が倍に、に3倍になるとで、かかる時間が4倍、9倍だったけども、全部がそうなんでしょうかそれはそうとは限らない。もっと高速な整列アルゴリズムについて見ていきたいと思います。これ、マージソートなんですけども、マージソートはマージという、併合という機能を元にした整列アルゴリズムでれ整合というのは何かというとね、二つのもう並んでる列があったから。 8、13、15。並んでますね。これも並んでます。この並んでいるものを1本の並んだ列にする。そのためには、えー、この一番先頭だけ見ればいいです。1が小さいから1を取ってく。次は、えー、次の4と8で4が小さいから4を取っていく。次は19と8だと、今度は上の8が小さいから8を取っていく。こういうふうに、絶えず小さい方を取ってきて、どんどん取って並べると、最後は1本の列になる これはですね、どっちか大きい方を取っていくだけですから、N 個の要素を1回ずつ見るだけで1本の列にすることができます。では、今説明したマージを使って、えー、実際に相当するにはどうしたらいいかというとね、えー、これは2つずつの列にまず分けてからそもそも、えー、1つずつの列っていうのはそれぞれ相当が終わっているのですから、えー、これはもう完了している。 そうとが終わった列は、えー、このマージすることができる。このマージ操作をすると、えー、この25と55というのは、えー、25、55の順ですね。で、12と30だったら、12、3 2の順ですね。24、26の順ですね。で、27、50の順ですね。34、37ですね。で、これで長さ2の列がいくつかできたんですけども、今度はこのできた列をマージしていきます。だから、12と25だったら、えー 今度はマージの時には先頭の要素から順番にこう取っていけばいいね。マージは、えー、この上の方のこの一番手前のあと小さい方から順番に取っていけばい、ね、い。24、26、27、51、ね。34、30ね。じゃあ、えー、今度はこの2つのやつをージするんですけども、えー、ちょっと横にばらましょうか。じゃ12の、えー、24の。 25の26の27の31の51の55。で、えー、最後にこの列とこの列を回せばそうすると、1の二十2の24の25の26の27の30の34の37の51の5、えー、こういうふうにですね。 マージをして、2つの列が1本になるというのを繰り返していくと、並んだ列がどんどんどんどん長くなっていて、最後は全部が1本の列になる。これがマージソートのアルゴリズムなわけです。では、今お見せしたマージソート。今度は Ruby のコードを直接見るようにしましょう。Def マージソートを A。i イコール j イコール 0.0 レマったんだけども、実はこのマージソートはですね、配列の I 番目から J 番目の範囲を整列する。範囲を否定してそこだけ整列するという呼び出し方をするようになっています。ただし、全体を整列したいことが多いですから、何も否定しない、範囲を否定しない場合は、0番から A 点レングし1番まで。まあ、全部の配列を整列しさて、中でそれですけども、J が I 以下の時には、列の長さが1から0です。 この時はもう、え、長さ0からだになったら並んでますから何もすることはないです。それ以外の場合はですね。K は i たす J 割るに半分ぐらいの場所になってくるそうすると、A の i 番目から K 番目半分の場所までと、その次から J 番目の場所をそれぞれ別々にマージそうと、自分を呼び出して整列します。整列が終わると、i から K までの範囲と Q たすから J までの範囲は、えー、それぞれ、 整列が終わっていますので、その二つの列をですね、マージを使って一本の整列された列に B にします。B という配列は、この両方の範囲をマージした整列済みの配列。ただ、元の配列にこれを戻したいで、ね。今度は B 点レング点タイムズで、それを M として、A の i たす M 番目に B の M を入れる。 えー、合番目から後ろを割っただですから、合いだけずらすわけですね。そういうふうに書き戻すと、えー、これで並び終わったと。これで全部できるのは不思議なようでしょうけども、えー、このマージソードの中で最適に自分を目指して、一番簡単な場合は長さが0回だともうやることはない。そういうふうに再起のやり方に則 っ, っているので、これで整列ができるわけです。 その様子を見ていると、例えば、このような列だったら、これをまず半分にして、こことここを入れしますえる。そうすると、こっち側で言うとまた半分にして、こことここを添える。それをまた半分にして、こことここを添える。しますが、長さ1だともうこれ以上やることはないですから、これをマージして3と9にします。こっち側も12と4をマージして4と10にします。 そうすると、ここを戻したときには、3から9、4から10というふうに、2つの列が整列されてますから、それをマージして1本の列にします。こっち側も同じですよね。2つの整列された列になったので、それを最後に1本の列にマージすれば出来上がる。だいたいこういうふうな形になってるすね。二受けとなるマージのプログラム、メソッドも見てみたいと思います。これはですね。 配列 A1 の I1 番目から J1 番目と、配列 a 2の I2 番目から J2 番目は、もう既に整列されているものとして、それをマージして、配列 B に全部入れていって返す。で、じゃあ、ファイルループでやるんですけども、いつ終わるかというと、I1 が J1 以下、または I2 が J2 以下だったら、どちらかの範囲がまだデータが残っている。 どちらかにもデータが残ってるんだったらば、えー、なんかまだ処理はコピーをしなきゃいけないんですね。さて、そこでですね。もしも i1 が j1 を超えていたら、この a1 の側を寝るとは空っぽなんでしょう。ということは、残ってる a2 の列から、次の要素を取ってくるしかないんですね。ですから、a2 の i2 番の場所から、えー、値を持ってきて b にプッシュします。i2 は一つです。もし逆に、 i2 が j2 より多かったら、この a2 の方の列は空っぽでないんです。そしたら、この i1 の列から持ってきて、i1 を進める。で、どっちが空っぽの場合は、こちらで処理終わりましたから、次は、両方ともあるんなので、a1 の i1 番目と、a2 の i2 番目を2つ比べます。で、こっちが多かったら、じゃ a2 の側を取ってくるので、a2 の i1 番 i2 番目を、え、にプッシュして、 愛には1進む。残った場合は今度はこっちが小さいですから、え、a 一の番目を持ってきて、プッシュして、で、愛1を進む。これをぐるぐるやると、え、全部マージされたままができるので、この B を返せばいいわけ。そういうふうになっています。